皆様、リバさあ今回から内装を改造していきたいと思いますまずは天井に断熱材を仕込みその上に針を打ち付けます断熱材を貼ることにより少しでも快適に営業ができますそしてその上にベニヤをつけますこの作業の時にネイルガンがあると非常に便利です 仕切りの両端の支柱を固定してベニヤ板を貼り付けます岡崎市では運転席と受け渡し口その2つを仕切らなければいけないのでこのような感じになりました市町村ごとに条件が違うのでご確認くださいそして一度取り外してからジグゾーという工具で受け渡し口の穴を開けますそしてシンクル 私はここで購入しました普通のタイプと2連結タイプ1つずつ購入ですそしたらこうすいません洗面台を作っている時の写真を撮り忘れてしまいましたので完成後の写真になりますこれで洗い物や手洗いはバッチリですそして運転席側の仕切る方に アクリル板をはめ込んでいきますだんだん形になってきましたねお客様に商品を渡す台はこんな感じこれもまた事後報告の写真で申し訳ありませんが扉を設置した時の写真ですアクリル板をはめ込む時にルーラーという工具があると便利です支えも ちゃんとつけてそして Amazon で注文してあったウォータータンクが届きましたがなんだこれはへへここみみまくりりですへこみまつり私もこれを見て即攻へこみましたしかしお湯を入れて棒でグイグイやったらなんとか治りましたこの荷物は中国からの長旅だったので致し方ない被害だったのかもしれませんねそして シンクの下に2つを設置し調理台を完成ちょっと小さいかも実際営業してみて不具合があったらその度に改善していかなきゃいけませんねそして火で焼けないように壁側をガードしますできたやっと完成しました ここまでなんと2ヶ月かかりました2ヶ月の間毎日毎日キッチンカーのことを考えるとこれはなかなか正直つらかったですねけどこうやって実が結ばれる日を迎えることができてちょっとだけジーンとしますねしかしジーンとしてる場合じゃない保健所で許可をもらわなければこれまでの苦労が水の泡なんです では次は保健所さんに最終試験を受けに行きますよ。それでは皆様その日までビバ